信長はね人生で何度も逃げてるんだよ家来たちをね捨てて逃げてるのねひどいよね それでも部下たちもそれから同盟した人たちも信長についていってるのねそんなひどいことをされてもなお信長についていきたいというそういう魅力が信長にはあったっていうことだね。 京都行く時 の, あの行きか帰りかに物覚えに合うんだよねそうするとあの非常に気の毒があってさあのちゃんと施しをするわけよそういう非常になんか優しいところがあるんだよねだけど一旦自分の言うことを聞かないあの自分がやろうとしてることに逆らうというようなことになると徹底的に粛清するでしょう。 もう本当に皆殺、えー、しにするっていうようなことを平気でやるわけよねそういうやっぱりこう愛矛盾するものをやっぱり非常にこう同時に持っててさその間をやっぱり行ったりこう来たりこうして人間性の幅が広いんだよねそれでそこにこう も, うもっとなんかあの今まで誰も考えつかなかったことを思いついた。 オリリジナリティがあるるよねね例えば、ね、道路の整備なんんかやってるん だ, よ、ね、だから道路の整備なんか当時の人はただ道でありさえすれば通れればいいっていうようなあ便利な道があればいいっていう程度にしか考えないんだけど信長はやっぱり幅とかねそれから街路樹を植えたりしてるんだよねもう。それはもうあの 地図で残ってる。はいうん、一直線のまっすぐな道ね、まっすぐな道が一番いいわけですね。それでその道の両側には、松や柳の木を植えろという命令を出してるんですね。 それは本当にローマに例えると、ビアアッピアアンティカっていう道路が、あのローマから。世界中に向かって、でマイルストーンっていうのが立ってですね、まあ一里塚みたいな風にして立ってるんですね。あすべての道は、ああ、信長へということだったと思いますね。その辺の考え方もやっぱり、道路の整備なんていうのは、思いもよらなかったんじゃないでしょうかね。 とにかくまあ道路が一番大事だっていうことをきちっと認識したんでしょうね物資なんかを運ばなきゃいけないからだから兵員の移動一一直線が一番早いわけですよそれから産業も商業も発達するからね道が整ってればねだからその道の両側の柳の木とか松の木っていうのは敵が攻めてきたら切ればいいわけですよねそしししてて道の上こういうふういふにしてしまえば もうそこから進撃してこれなくなりますからねその辺もやっぱりちゃんと計算に入れてたんじゃないでしょうかね信長はあの戦争の時自分で鉄砲を前線で撃ったことがあるんですねそれはですね。 ンはパーンと一発撃つそうすると空になって中に何も入ってない状態なんでその鉄砲を部下に渡すそうすると新しく弾が込められた銃を他の部下 か, から渡されてそれを撃つそしてその次にはまた撃つといってそうするとどんどんどんどん続けて撃つことは気が短い人ですからね続けて撃ちたかったんだと思うんですね。でそれは三段打ちのの発想の基本に ななったんんじゃないかと思うんですね あ, あそうかこういうふうにすれば連続的にいい単発銃を発射できるんだという、うん、発想ですね世界で最初だもんねあの三段打ちはだそんなことなんか当時の人でよく思いつくよねうんやっぱり天才だからだとしか言いようがないよね面白いよなそういうの。 戦戦争争また戦争の日々だよね負けることが分かるとすぐ逃げるもんね誰にも言わないで逃げちゃうもんね自分だけ。<笑> 節操がない節操は不要変えるっていうことはね往々にしてね卑怯って言われるんだよだけどね卑怯なんていうコンセプトはないんだよ戦国時代は。だってし生きるか死ぬ時卑怯もヘチマもないでしょ生きたいんだからそっちの生きることの方が大事なんだからさそんんなな卑怯なんていいう言葉にとられることは何もないんだよでも今も戦国時代だからねある種。 卑怯未練もヘチマンもない ん, んですねやりたいことやればいいんでその場限りで<笑>あれもあるしこれもあるしこれもあるしあれもあるでいいんじゃないかなそう変な節操は持たない方がいいなとは僕は思う節操のために命を落とした人もいっぱいいるんじゃないそのその時殺されないように逃げるためにはもう嘘でもなんでももう手段を選ばないで<笑> 上手に逃げるしかないじゃないだって戦国時代ってのはそ う, そういうことを教えてくれるよね 『ヒデ茶の歴史や本邦を見たらまず「いいね」を押してくださいそしてチャンネル登録をしてくださいこの「ヒデちゃんの歴史や本邦は非常にユニークな番組だと思いますよこれをちゃんと見れば本当に歴史に対する造形が深くなると思います